するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧くださいドン二曲開始です皆さん手配を開けてください お医さんダメだ。どううシャーチャ、うん、ドラが三層手配こちらです。パッと見ダメだな。何点ぐらいですか？十、う、五、ん、点ぐらい。低いですね、うん。赤赤なし赤なしド ラ, いないドラなしなのでまっすぐはいかないです。ちょっとこう様子を探りながら行くわけですか？はい、ただここから本一を狙ったりはしないです。うん、あの赤ありでそんな無理やりやってもしょうがないので。 一気通貨は見ます一応見るんですけどこれもうらですか3ピンパーピンを6巡目までに引けたらぐらいですね。<笑>これ8個よりも先にパワソーなのは、はい、まだ安全度も考チーソーを引いた4連形を生かすよりも、はい、そんなにブクブクにしたくないんでなんなん白ぐらいは持ってたいですね。 かなりこう、序盤からスマートな取り組みをしていくわけですね。はい、ねはい、あのー、ドラがやっぱり7枚あるんで、はい、普通4枚から始まるんですけど赤があると7枚からスタートしてて自分がないとなってゼロ6巡目までに0だとするとやっぱり2枚ぐらい入ってる人は必ず1人出るんでいつもよりやっぱ警戒したいですね。となると大事なのは周りの速度読みですね今、そうです、ね、速度読みで。 今のところ 親, 親が少しぐらい強めに来ても親だからっていう理由はあるんですけどだから子供が今のパーピンがねつもぎりなんですけど、はい、手出しだったりするとちょっと警戒するんですよね、うん、キューピン、9ピンちゃんを払ったってことなんですよ、ね、そう こ, こういうのは別に大して気にしない、うん、要はローピンウーピン、ローピンぐらい持っててもうパーピンもいらないんだなぐらいしか思ってないですね、うん、何にもやめようかな。<笑> もう、ウーピンとかきちゃうかな。あえっもう。ここからですか。でももう無理だもん、これ。かなり諦めとか、潔い男なんです、ね。あ、そうです、もう、あの、あ、諦めた方がいいですよ、上がりた、あの、麻雀で勝ちたかったら。はい、あのー、勝ちに行かない方がいいですよ。 ごめんなさい、い詳ししくお願いしますちょっと<笑>要するにトップ取ったら偉いじゃないですか2万5000から始まって、はい、トップ取ったら順位点とかトップ賞とかもらえるじゃないですかでみんなトップ取りたがるんですけどマージャンって基本的に 20% パーぐらいしか上がれないんですよ、えー、4人でやってしかも流局挟むと1人 20% パーのものを一、まあ、回毎回上がりてたら8割やられますよだからこういう手の時にいきます親の現物 の, をのイーソゃない e ンじゃない e を残して、はい、白も残して もうこんなん上がりいったら負けますよ、麻雀は。早い店じまいだ。はいもう頑張や、子子供たち頑張ってもお互い可能性、あー大丈夫、ね、大丈夫、大丈夫、トップ目 は,、はい、は3万3000点、トップ目と、うんはい、ラス目っていう状況ができてるでしょ、はい、この人たちは今、トップ目なんていうのは、これね、パツ、トンって切ってて。 あのー、そんなにじゃあがむしゃらに行くかっていうよりも、あの、砲竜が怖くて、泣かれるならいいやって、先に切ることもあるわけですよ。うんうん、で、あのー例えば、タンヤをドラ赤ぐらいのかんちゃん増しとかったらリーチ来ない人なんですよ、もう。26と52ぐらいだったら、だまテにするんですよ、トップ面立っちゃったものだから。で、ラス目の人は、ちょっとがむしゃらには行くはずなので、うん、前向きに。前向きにで、まあ 簡単な話をすると乱暴な話をすると、リーチって言うまではテンパってないと読んでいいの。だってリーチするんだもん。しもちゃさんですね。そう。だって負けてるこの人は、漫画打っちゃったこの人は、テンパったらリーチって言いたい人なんで一番。うん。から分かりやすい。そう。メンタンピンドライチで黙ってにすることはないんで、曲げてくれるんで、だから、あのー、もう、簡単ってこと読みやすいってことなるほどー。うん、あ、これちょっと待って、親の現物じゃん。親の現物です。いらないこれ。パワーワン。うん。 本当はもっと危ない範切りたいんだけどね。ここら辺ですか数ピンウーピンとか切りたいんだけど。<笑>ここ で, ね、そうでも、<笑>ちょっとそれはね、やりすぎで、次のツモがね、3ピンパーピンとか来たら、ピンフイ通のイーシャンテンなんで、あ<笑>、パッソー9層来たよ。めっちゃ払いましたね。そうだね。こういう時は、あの、ソーズの1ブロックが、あの、2面で、数チー層とかね、あの、サブロー層みたいなのが、ソーズはもう1ブロックなの。あの、ま、乱暴に言うと、もう、こっち2枚はソーズなの。 <笑><笑><笑>なるほどきれいにね並べて<笑>いまあ乱暴に言うとね<笑>そんなのはいろんな人がいる<笑>リーパーはい ろ, いろいろ癖があるから断定していけないんだけど189って大事したらも う, もう1ブロックでいいの数、うん、知そうかサブローとそうか知らんけど、うん、もうそれはもう決まりん僕の番<笑> 間, 違<笑>間違いございませんパワーピンチーソーをちゃうダメですよねこのお子の持ってかってち ね, じゃね部屋の現物をとりあえず切って両脇のド ラ, ドラマタギを切ってた今。 なるほどうん、三蔵がね、ドラでしょ、はいその時に、あ、手出した、三ピンを、えっ、ー、と、三蔵がドラまたぎの時に、ちょっとめんどくさいのが、ピンフドラドラ開けとか、なんかそう、そ生発のがだるいんで、パーソー4枚 見, していいのかなー見せないことの大事さっていうのは、どういうところに出るんですかローソーパーソウとか、うまく切られて、より高い上がりとか生まれるのが嫌なんだよね。うんピーズ フリッキー通感完成なのでこれでチーテ点ぐらいだったら取るけど、はい、それ以外はまず取りません、うんうん、はいただかわいい僕リーチだここでリーチナン3品、ね、手出しでアンパイ抱えているこのナンはアンパイなんですよ僕から見て他の人はあんこからとかあるかもしれないけど僕から見たらアンパイなんでこれはもう「両面両面と読みましたで3品が直前なんで まあ、イスピン、リャンウーピンは一番決めやすいんですよ。うん、なぜなら、あのイースピンだと1枚ずつ出てるから2、3、3で3を持つかもしれないけど、はい、リャンウーピンの3、3、4っていうのは3ピンは3人に危ないし、うん、赤ウーピンが入ってるルールなんで、はい、3、3、4の3ピンはこういうふうにしやすいんで、先に打ちやすい、はい、もうマンズとソーズ1枚も切ってないんで、その危険度は分からないですけど、あの枚数で選ぶしかないんですけどね。あの例えば はあ、本当にマンズは一番見れてないから分かんないなおいさんがパワー1ちょっと来てるだけです ね, そうですねだからまあそう考えたらウッパーバンが一番確率上は入りにくいところではあるんですけどはいそう、はい、ズ, ズが全くね切られてない範囲でこの形からですからおいさん分かんないにこれもうイケですか僕はもう完全に降りるんですけど一番大事なのはここで何から切るかなんですね、はいうんうんうん、こうやってやっってて、えー 三ピンパーピンキュピンがスーパイなんで、キ、は、ュ、い、ピンから切っとくと神茶さんには将来安パと安パというかこの自配は使いたくないと。キューピンは二人の現物。でも現物なんだよね、キュー二人の。切る順番も大切ですね。うん、ここはなんでいいかな。あここはな、うん。うん、こ手詰まったりしてね、あんだけ早く三十メカ降りていて。<笑>新しいよね。ね<笑> 第一だから、パーソンからなんなら降りてて第一だから手詰まっちゃうっていうね<笑>でも途中でこう、あの、うん、手役を見た連射店は受け入れてましたからねそうだね、うん、ここで、親なんで行こうか悩んだよねどうするんですか、ね、あのね、親も、あのーあん、あんぱの何切ってリーチっぽいのが嫌なんだよねちいま ん, ん切りましたね、はいましたねハンズはもう単純に、あのー、何切ってもわかんないんで一つ通ってませんでしたもんね でも、やる気はあるってことですかやる気というか親だから行くっていうこともあるんでね早すぎて安全配もそこまでないしということですかそうちょっとパワーピンは そ, そうなんですよ残敗ないだろっつってさ一発も消えてるしさ確かにそうですね、うん、急走も押したな急走のチャンスかああそうかう全部見えています、はい、そってそろそろこうこれは打っても安い方だけど僕は打つ手ではな い, い, い 急走しかないよ、もうアンパイあ、三ピン誰も合わせない早く走ってよ、三ピンこれ三ピンまたぎは僕最初怖いくて三ピン手出しだったんでね撃ってるよ、撃ってるよ<笑>どうしたんだよ<笑>すごい心の声それだけ賑やかなんですねですブレーキかけろどうした<笑>壊れてんのか<笑>いろんなこのテレビ対局で撃ってる時もそれぐらいこ う, あそ う, ですそうです、心の中では、はい、ずっと声がざわついてるわけですかです<笑>こいつとこいつはアンパイで、こいつは 安牌パイだけど、はい、親の2ピンプッシュに対して、うん、安牌パイじゃないのだから、行きますよ、今から。叫びますよ。はい、やめろよしって言いながら。今のうちという気持ちもありますよ、ね、そうそう怖いじゃん、これだってパーピン4枚目だから、うんうん、単ピンドライチ、パーピンならダってにするから。怖いよ、なんだ、ロワン。あ、なんでもな、ね、い。僕が喋ってたから。止まってくる人だけど。<笑> でも声は聞こえてないんでちょっと考えた節はあるかもしれない。手出しローピンきたねここで筋のローピンきたねこの筋のローピンっていうのがこれはもうスライドではないのでローピンをそのまま切ってるんで、うんうん、よいしょ真っ直ぐ進んだんかなそれとも日寄ったんかなオオさんもう、はい、最初の読み通り神、はい、茶は、はい、このリーチに対しては全く、はい、押してないですよ言ってないですもんねもうこの人はもういい知らない人はもう、はい 消えていないな人だからやっぱり大事なのはあとリーチの当たり牌と親がどこまでやってくるかここはもう無視して 親, を親が警戒だからでも、はい、ここもねさあ取っとかなーって今思ってるよ親来るぞぞ知らんあペイ出た出たトイトトシ出ましたペイのトイトトシはい<笑>えこれ受けたんですか一回ローリングしてるんで回ローリング こ, この瞬間全部取るんであリーチ来ちゃった<笑><笑>これね何だろうこれね実は いや、シャアを取っとかなかったんで、はい、さっき言ったじゃないですか、今、ちょっとなんか違和感は感じてましたね。何、うんナンシャアは親に対して取っとくはずなんで、来ちゃったんですいません、あのえ、でもすごいこれ、ラッキーですよね、全く危ない範囲、ほとんど切ることなく、だ今、パーワンだけね、押しただけで、追いかけてきたこの瞬間のパーワンっていうのは、全く関連してないことのが多いんですよ。 あ、要するに天敗したらキロどううでしょう？勝負いそうそうそう。そういうことも結構あるので、だ、はあ、からこの千源杯よりもあの僕は僕はですよ、あのもうちょっと違うところはいあの、うん、怖さで言うとあのドラそばとかの方がサブロウソリアウソとかの方が僕は怖いあのそっちに絡んでてうーんなるほど。 ド ラ, マドラそばあるいはその想像は怖いね。お兄さんはこの二お、なんこんなの簡単ですよ。簡単余裕ですよ。余裕で交わしちゃいますよ。交わしちゃうっていうか、あの対応でできそうですか余裕ですもん。全部安イなんで、これ。嘘ですけど。<笑>かなりの嘘ですね。はい、えで も, もう僕はここで補充することは 100% ないんで。 手詰まってますけどね9層<笑>はパー層が4枚目の中で切りやすい範囲でねだからでいんこの瞬間に全部切りたかったのにリーチってきちゃったからなんでーと思って<笑>なんでーどうどう大丈夫です大は当たり前じゃないこれやべえよあっちもどこ<笑>危ないからこっちもとこ<笑>危ないのはじゃあ<笑>でも左側い手詰まりました私キュキューピンはパーピンが全部えですねああでキューピン4枚目手詰まってからが麻雀だから 今なんかいい名言ですね覚えといて手汗大丈夫ですかちょっと<笑>大丈夫だな、こんなのあ、トーンが通ったうん、全体僕が振り込む、ね、あ、これ危ないわ重い3枚 …4 枚目ですよ、うん、次大丈夫ですか、ね、手詰まってます<笑>何度もいいけどはいーリャンピンが通ったは い, はい、もう全部全部通ったはい、ブリ、ビンゴ今ね、リャンピンが自分の目から四枚目になりましたね<笑>いい手も大丈夫ですあ何押してんの は, はくはいや、俺押してるよ ションパイではない範囲ですけど。ちょっとこれ、ハイテイずらししようかな。ハイテイずらし。うん、あの、羽間ぐらいありそうなんだよ。ハイテイで積もると。追いかけた。なんちゃ、追いかけた側、あのね、だいたい麻雀って。はい、先制リーチが、みんな打ちたがるのよ。もう二六五形とかね。もう、リーチって言いたくてしょうがない子が多いの、最近。<笑>でも、追いかけるってことは、それなりの形、<笑>それなりの打点があるんで。何か魅力的。なねそう、なので、どっちをマークするって言ったら追いかける方なの。ーうん。だから、ハイテイずらししようかなと思って、今。 親がね、ペーペーともう受けるにも十分な材料ですし、うん、あとはこの背底ずらしだったり、うん、いろんな他の方向に目を向けていくわけですねらそうそうそうそうも、まあ、うそう今う今ですうもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそうそうそうそうそうそうそうそうそ ススを通りました、はい、然です関係ないです、ねえでね、いないいのっっっったたたそうててリアンスを取ったリアンンか ど, かどしてででしも安全大丈夫でですもい、ね、打たないから<笑>僕はでもリ量ソ通してほしいんですかじゃあ量ソで報酬しちゃ<笑>と思って。あっ 打ち合って言わ、ね、って1500払うの嫌だからあっなるほど人の不幸を願ってるわけです神、ね、茶さんが下茶さんに8000動けば、はい、5人ぐらい動けばチャラに戻れちゃうあっトーン曲の出来事がなかったことに、うんうん、ほらなるほどなるほどリアルですい、ね、ったろあっゲーム使うい<笑><笑>ったらなーって こ, こ, ここの、うん、とこでこんな感情なんですねいいですねこれは3人にほらーーにです、ね、あ通った ちょっと待ってよ違うとこか違うとこだったねあんま当たんないね読みってねあそして大さん背景の背景は 白, 白切りますから全然大丈夫ですよ白ね全員取ったんでねはい、はい、流局何もうなんも先輩の方開けてください何もがかんなかったなあパブローピンとサンザドラタンおお単葉オチとトいうペロペロペロうんー高い 追いかけはサブローピンでした全然読めない3品手出しで普通に連面だと思ってた全然読めてない<笑>読めないよ読めないですよねこれはね一回黙ってにして一層にしてって思ってんだ漫画さあ今回2件リーチの中これ読めなーいロッポさんロ<笑>ッポさんってしちゃった<笑>読めないよいやちょっとプリ押ししたんだよ、ね、プリ押しだから そこは気づいてたんだけど、言ってんのは、いいシャンテンで、うん。うん。なるほどね。はい。さあ、今回は、あの、受けの手組みにはなりましたけど、しっかりこの、背底の意識まであ。そうですね。あと読みは、読みはずれてまして、読めながっあんまり当たってなかったですけど、まあ、ここはちょっと、これはさすがに読めないです。これ手出して、これ手出して、リーチで。普通に両面と読みますもん。うん。うん、で、これ、つもぎりで。はい。 そうチートイツやってて、だからメンステトの保留の手なんで、こんな4枚切るなんて、うね、もうほぼありえないんで。何いいペコありますもんね、なんかね。しかも、初なんて、親の現物<笑>、はい、あ、親じゃない、ここの現物で、1枚で自分が一番いい街なのに、チートイツやってて。はい。あと、お高瀬の南極リーチ。これ、南南極にされてたら、宝中だからね。はい、そう思います。うん。統一 と, として。<笑> 本当にこれもでも今失ってるんで彼展望はい、はい、高くいきたいお年頃です。えそ う,、ねそ う, そ う, そうはい、あそういう意味で最初に言った、うん、そうです開けてる人はそうですなんリーチとか高くしちゃうんで助かるっていうのはう結構助けられることがある今回ねそれは実現なりましたね、はい、さあ大井さんとにかくありがとうございましたまこの後、加点して特務に立てるんでしょうか次回もお楽しみに。